それではシーンの設定を説明していきます。こちらのシーン1、シーン2とありますけれども、このシーン1、こちらを押しますと、シーン1の設定をすることができます。こちらのアクター、アクターフレーム、仮想モニター、モニターフレーム、背景1、背景2、カメラ、ポインターという項目がありますけれども、 まずはアクターを設定していきます。このアクターは、えー、カメラ、カメラから入力される画面がこちらに表示されます。こちらで、えー、カメラを選択することができます。はい。またこちらの設定でカメラの設定をすることができ、えー、こちらのクロップの隣に四角、 の緑のマークがありますけれども、こちらを押しますと、はい。このように枠が丸になったり、四角になったりします。またこちらを、この内側を、このようにドラッグをすると、はい。このように表示する領域を選択でき、また外側を、 変更することで、このアクターのこの際、縁がこのように少しぼかして、ぼかした状態になっているのが見て取れます。はい、これをちょうどいい位置で、はい、ちょうどいい位置に合わせます。 またこちらにリロード、そしてキャンセルとありますけれども、このリロードは保存してある状態に戻ることです。そしてキャンセルは完全なる初期設定に戻ります。はい、続きまして、こちらに位置と回転と大きさがあります。こちらのアイコンを左クリックしますと、はい、位置が上下左右に動きます。また、 こちらを右クリックを押しながら動かすことで、はい。奥に行ったり、前に行ったりする、この Z 軸を調節することができます。また、こちらは、数字を実際に入力して、はい。このように変更することが可能です。また、回転。 こちらも左クリックを押しながら動かしますとこのように X 軸に回転します。また右クリックを押しながらドラッグすると Y 軸に回転をし、そしてマウスの真ん中のホイールを押しながら、はい、このように横に動かすと Z 軸に回転します。 そして大きさ。こちらも左クリックをすると、左クリックを押しながら動かすと、このように大きさを変更できます。今、この画面比率がフリーになっていますので、上下左右を自由に変更していますけれども、こちらを4対3、16対9自動にいたしますと、このように均一に変更します。 また、こちらにカーブとありますけれども、こちらは、えー、この大きさのアイコンを右クリックをしながら、はい、上下に動かすことで、このようにカーブをつけることができます。はい。そして、こちらにシーンコピーとありますけれども、こちらを押しますと、えー、シーン2に、えー、今の位置や、 この状態がシーン2にもコピーされた状態になります。またすべてコピーを押して、こちらを押しますとすべてがシーン2にコピーされてしまいますので、注意してください。